はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ホリキリ勝負園にございます、ワイン食堂ラリゴさんにお邪魔しております。 というのも、あの、先日ね、コロナのせいでっていうことで動画を上げたときにですね、ぜひね、あの、撮影に来てくださいってことでご連絡をいただきまして、今回はね、こちらのお店に伺いました。で、今回いただくのは、お店おすすめ、まあ、人気トップ3のね、パスタメニューをいただく予定となっておりまして、まずはじめにってことで、一品目にね、えサラダをいただきましたんで、こちらをね、食べながら、パスタができるまで待ちたいと思います。それでは、早速、いただきますと。えー、サラダと、 よいしょうん結構僕の動画だとラーメンとかねやっぱ多いんで野菜ね食べるシーン少ないと思うんですけどエジファースト大事っすね<笑>、うん、あれ ペ ペ, ボナーラはい、ペペボナーラということで、ペペロンチーノとね、えー、カルボナーラが合わさったメニューだそうです、もう超半熟のね、卵のってるんですよ、これね、ちょっと至近距離で割っちゃいましょう、これ。とろとろじゃないですか、これ。<笑>これはやばいですね 良かったですカルボナーラってまろやかで甘みが特徴あると思うんですけどやっぱりまったりしがちじゃないですかそうなん で, すよ、ね、でベロンチーのこのニンニクの風味とかちょっとした唐辛子の辛みが入っていると後味がねしっかりとしまってうまいですねこれいいねうん普通のカルボナーラとか全然好きで す, これす全然違いますねでもま ふたりしてるけど、すっきりしてる分ねこれ絶対食べ過ぎますね、このパスタ<笑>普通のカルボナーラより全然食べ過ぎちゃう<笑><笑>うんうん、まっでもお店して普段はそのパスタ以外とかにもいろいろメニュー出されてる、はい、<笑>もしうピザいい<笑><笑>お店もねカウンターの方にあのワインとか結構飾ってあるんですけどピザとワインとか絶対 うまいよ、ね、<笑>さっきちょろっとお店の方ともね話したらもうお店自体は7年ぐらいねオープンしてがたってるみたいで堀り切商売あたりってなかなかねこういうバルというかそうやってワインに合うような洋食のお店っていうのかなり少ないのでやっぱりここら辺に住んでる方はねこういうお店があるとすごく助かると思うこれって一人前じゃないですよね、まあ、一応軽く重いになってますけど一応結構基本が多いです、ね、あじゃあちょっとした重りぐらいでもこの量合う、ね、あっうん 僕らだったらね23品頼んでも全然飲めますけど普通の方結構ね1品頼んだら十分になりますよ。と<笑>思うあ、ん、卵うまっ、うん うま、んうん、いこれ<笑>こちなみにそのベスト3中これは何位ぐらいなの ?3 位から順番にいってますこれが3位、はい、<笑><笑> 1位から来ちゃったと思ったんですけど食いながら<笑>これ3位なんだ<笑>うんの。まっ<笑>クリーム残落とすのもったいないわこれ 一皿目のね、こちら、完食でございます。続いてのね、この二皿目、待っていきたいと思います。うまかった。第2位ですね。2位で。はい。はい、トマトクリームパスタ。エビのトマトクリームはい。ということで、二品目でございます。こちらがね、エビとトマトのクリームパスタでございます。これがね、ランキングで言うと第2位だそうです。うまそう。<笑>ちょっと改めて、いただきます。パスタも違う。 麺も違います、ね、うまっこっちのパスタはね相当もちもちしてる食感がねちゃんとねクリームパスタに合っててうまいね クリーム系だけど全然もったりしてなくて、ちゃんとね、そのエビ の, の苦味というか風味というか、そのおかげで全然ね、後味がすっきりします。パスタ集中しすぎてサラダ忘れてました<笑>。忘れてました<笑>。 お店のパスタだと何種類ぐらいあるのこのーでいうと6種類はあっ6種類常に、はい、で日によってはまたちょっと限定というかあったりと か, か う, ん<笑>うんうん改めて言うとパスタってう味いですね<笑><笑> では第1位のこれは夏限定なんですけどはいはいタコパスタタコライスのパスタバージョンそれで今1位のパスタ届きましたえーこちらがですね、まあ、夏限定のメインになるそうなんですけれどもタコパスタというタコライスのね上の具材をパスタにかかったようなタイプなんですけど見たことないよねめちゃめちゃうまそう喋ってるのもったいないから早速食べちゃいますいただきますうまそう これ、ね、ちょっと具材を全部混ぜていからってことなんで一回混ぜちゃいますねやばいっすね<笑>これはやばいうまっ<笑>そう<笑>よいしょよしあっうまっこれ<笑> こ れ, うまいこれミートのやつも、まあ、タコミートではあるんですけどパスタ寄りになってますね、まあ、沖縄出てくるタコミートよりも塩分もね少し抑えめですしトマト感っていうのかながしっかり中めになってるんでちょうどそのタコミートとミートソースの間になってます。これがめ、ね、めちゃめちゃゃパスタに合うんだよね 結構ね生野菜も入っててさっぱりはしてるんですけれどもこれ、ね、ミートソースのコクとかのチーズのコクとかが入ってるんで食べ応えも抜群ですうまいうんうんうんうんうんうんんうん3位でもう1位かと思うぐらいうまかったんで めちゃめちゃ上がりましたけど<笑> 2位1位とちゃんと着実に超えてきちゃいましたね<笑>それぐらいうまいですうんまたサラダ忘れてた<笑><笑>あこれうまかったな うわあめちゃめちゃ濃い<笑>、うん。うん。うん。うん。はいということでただいまねおすすめ人気のパスタ三種とサラダすべて食べ終わりました。お世話様でした。 ただいまね、このラリゴさんで、えー、パスタサラダいただいてきたんですけど、全部うまかったね。うーん。もう3位がね、1位だと思うぐらいうまかったんですけど、またね、その2位、1位もしっかりとね、上がりきったハードルをね、乗り越えるぐらい全部うまかったです。このパスタ以外にもね、まあ、ピザだとか、美味しいメニューたくさんございますので、ぜひね、お近くに住んでいる方は、このラリゴさんに食べに行ってみてはいかがでしょうか。